みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科ションの竹田でございます。目指せ、出す初心者ということで、今回は僕が3つほど硬いフレーズを皆様に出させていただきます。でその3つの硬いフレーズにチャレンジして、<笑>うまくできたら、まあ、僕の中では、まあ、初心者の息は出しているかなとな い, ういう趣旨の動画でございます。まあ、それぞれの3つのフレーズは、初心者の方が陥りがちな、犯しやすいミスを含んだフレーズになっておりますので、頑張ってチャレンジをしてみてくださいませ。 なんかこう友達との話の中で、ギターやってるんだなんて言うと、えぇ、ー、どんくらい弾けるのなんて言われて、少なからず困ったことがあると思います。<笑>もし、この3つのフレーズにチャレンジして、<笑>うまくできたら、どんくらいできるのなんて言われたときに<笑>あああの、YouTube でなんかこうギターレッスンとかやってるあのギター講師 の, あの竹澤ってやつにお墨付きもらってるぜというふうに言っても別に大丈夫です。<笑>えー、そんな感じで、ちょっと難しいところもあるかもしれませんが、頑張ってチャレンジをしてみてくださいませ。 それでは、まず1つ目のフレーズからチャレンジをしてみましょう。1つ目のフレーズはパワーコードでございます。パワーコードとミュートについて、早速ギターを持っていただいてチャレンジをしてみましょうか。まず、人差し指で6弦の3フレットを押さえます。それで、5弦の5フレットを小指もしくは薬指で押さえます。小指のほうがおすすめです。それで、この状態でブンとパワーコードを弾きます。弾いたことがあると思います。でも、 右手のピッキングは2本だけ弾くんじゃなくて、全部の弦を弾いてほしいんです。全部の弦。それで、全部の弦を弾いたときに、こんな感じで6弦、5弦の音だけを出 す, 出すと6弦の。6弦、5弦の音だけが出る状況を作るということです。ちょっと細かいことは後にして、ちょっと続きに行ってみましょう。まず、これを4回弾きます。 そしたら2フレットを上げて、また4回で。その次は弦が変わります。人差し指が5弦の3フレット、小指が4弦の5フレット、もしくは薬指で押さえるというフォームで4回。で、またさらに2フレットを上げて、4回。常に2本ずつとかじゃなくて、全部の弦をピッキングしながら鳴らしていきます。で、このときに開放弦のトわ ちゃったりとか・<音楽>・違うところ、関係ないところを押さえたりとかしないように気をつけてやってみてくださいませ。これがうまくできたらとりあえず第1フレーズは OK という感じです。うまくできているかどうか自信がないぜという方は一緒に確認をし て, いってみましょう。画面のズババババーンと<笑>、いつもと違う角度からお手元もお見せしながらやっていくので、頑張って練習していきましょう。まず最初に・・ 6弦の3フレットを人差し指で押さえるわけなんですが、押さえる前にちょっと軽く触れて練習をしてみましょうか。人差し指をちょっとまっすぐにして、押さえずに弦をぐっと押さえずに弦に軽く触れた状態でピッキングをしてみます。そうするとこんな感じの音がなるはずです。ちょっと位置によって音が違うんですけれども、こういう音とか、ちょっとこうハーモニクスが。 キラキラキラーンと入った音。えー、この状態がまず第1関門という感じです。第1ステップ。人差し指がアーティー状になっちゃったりとかして、こんな感じで開放弦の音が出てしまったりとか、もしくは根元のところが3フレットを押さえてしまって、こんな感じで高い音が出たりしないように気をつけてください。これがまず第1ステップです。それで、その次の第2ステップとしては、人差し指をまっすぐな状態を作れたら、 先っぽのほうで6弦の3フレットを押さえます。本当にちょっとです。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。で、この状態で全部の弦を弾くと、6弦の音は出るけれども、他の弦は出ない。こんな状況が作れると思います。人差し指をまっすぐな状態にして、まず出ない、第一していく。で、先っぽのほうだけをちょっと曲げて、6弦を押さえて、 5弦だけが出るる状態を作ると。で、この状態ができたら、小指を添えて、パワーボードの完成という感じです。もしくは薬指でも OK です。もし小指でやっている方は、小指に関しても同じような感じでお腹でミュートしていきましょう。小指の先っぽが5弦の5フレットを押さえたら、この1、2、3、4弦に関しては、このミュートをすると。 そして人差し指と小指 の, このダブルブロックにより1弦から4弦の音は完璧に見え出されるという感じです途中で人差し指がまたこうアーチ状に曲がってきてしまって開鼓の音が鳴っちゃったりとか根元のところが押さえちゃって関係ない音を出してしまったりこういうふうにならないように気をつけてくださいませこんな感じです そこの形をキープしたまま2フレットをずらして、また4回弾いていきます。はい、ずらしているときに形が崩れないように気をつけてください。そのままずらすわけです。それで、その続き弦が変わって、5弦4弦のパワーコードに行きます。人差し指で5弦の3フレットを押さえて、お腹のほうはミュート。それで、小指もしくは薬指で4弦の5フレットを押さえて、 小指を使っている方は1、1,2,3 弦もミュートという感じです。で、こう弦が変わると何が違うかといいますと、6弦のミュートをしなければいけないということですよね。さっきの弦だったら、ね、この人差し指のカラー、上の弦はないから、別に上のことは気にしなくてもいいんですけれども、5弦のほうにずれるということは、6弦を使わないということなので、6弦のミュートをしっかり行わなければいけないということなわけです。 ここでもまた人差し指が大活躍です。やってみましょう。人差し指は5弦の3フレットを押さえます。それで、お腹のところで 1,2,3,4 弦は見ると・・こんな感じですね。それで、さらにこの人差し指の先っぽのほうで6弦の、6弦を軽く触れて、6弦も見落とします。こんな感じです。なので、人差し指だけで全部の弦を弾いても、5弦の音しか出ないという状況が作れるはずなんです。 ちょっと難しいんですけれども、頑張ってチャレンジをしてみてください。それで、これができたら、小指、もしくは薬指を添えて、パワーフォードの完成という感じです。もし余裕があれば、この余っている中指で六弦のミュートを手伝ってあげると、なお完璧です。それで、全部の弦を弾いて、5弦と4弦の音しか出ない状況を作るという感じです。 弾して四回。こんな感じです、えー。最後にちょっとゆっくりやってみます。まず、この形を作って四回。で、弦変わって四回。にフレットずれて4回。 パワーコーコドです。普通にパワーコードというのは押さえるだけだったらすごい簡単なんですけれども、ミュート。えー、といらない音、余計な音を押さえる、このミュートを含めるとすごい難しく感じるかと思うんですけれども、これができたら、まあ、初心者の息は出しているかなと思います。これからそのパワーコードを使うときは、全部の弦をのガシガシとピッキングしながらやっていくと、勢いがあるいい 演奏ができるかなと思いますので、頑張って習得をしてみてくださいませ。とりあえず、えー、3つのフレーズの1個目はここで終わりです。えー、余裕があれば、2つ目の方もぜひチャレンジをしてみてください。それで、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。ははははは